よろしくお願いいたします。 してきのご視聴ありがとうございましたのは。